皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之ですえ。私のタイムラプス作品、動画作品を見た視聴者さんからえこんな質問が来たんですね。成沢先生のタイムラプス作品見てると、音楽が、まあ、ちょうどね、その動画作品の尺に合わせて終わってるように見えますと。で、その自分の 動画作品に合った長さの音楽を探すのにすごい苦労してるんだけどちょうどいい長さの音楽を探すコツってあるんですかっていう質問が来ました結構その質問くれた視聴者さんはまあその音楽を探すのになんか1日2日3日かけてそれでも3日ないと か, なんかそんな結構そういうこと言っててですねなんかかわいそうな感じだったんですけどそんなことしなくていいんですよ編集しちゃえばいいんです今日はですね ダウンロードした音楽を自分の動画作品とかタイムラプス作品に合わせて編集する編曲する方法っていうのをお教えしたいと思います。それでは行ってみましょう 先日、川崎マリエンで の, その Vlog、それからタイムラプス動画の作品を投稿したんですけども、その時のタイムラプスの作品の動画の編集ファイルですね。はい、になります。で、えっ、ー、と、これですね。今日はあのプレミアっていう動画編集ソフトを使ってご説明します。まあ、ダヴィンチとかファイナルカットとかでも同じようなことはできるので、 えーとまあ、この動画を参考にしてもらえばなと思うんですけどもあのプレミアについて馴染みのない方はこういう私の著書でタイムラプス撮影の教科書っていうのがあって、まあ、この中でプレミアについて触れている部分があります、まあ、その他、えー、タイムラプス撮影についていろいろなノウハウが入ってますので、えー、こちらまだ持ってない人はぜひ概要欄にリンク先がありますのでぜひおぽちりください今回 私が使っているのは、この音楽ですね。エピデミックサウンドっていうところから使っています。まあ、エピデミックサウンド、その無料版もあるので、ぜひお試しいただきたいなと思うんですけど、私もいろんな音楽サービス使いましたけど、一番まあ YouTube というか自分の作品作りにはこれが合ってるのかなということで、エピデミックサウンドからダウンロードした音源を使って、このタイムラップ作品は作っています。自分で本当は作りたいんですけどね、ちょっと時間と手間がかかるので、 そこは効率優先でやっております。で、えー、と一応ですね、まあ、見てない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、こんな感じで。はい、こんな感じで作ったファイルですね。でですね、えー、とせ簡単に説明すると、この緑のこいつと、 この A2 ってやつですね。A2 ってやつと A3。この2つが音声ファイルになります。で、上の V1、それから V3、分用にあるこのピンクのやつですね。これが動画のファイルになります。この右上のこの部分に出してるのが実際にその作った映像で、こっちが音楽なんですけども、今このタイムラインこう見ていただくと、ちょっと今日は音楽の 話がメインなので、音声ファイルを大きくしますね。はい。こうですね。で、こう見ていくと、なんというか、なんていうんですかね、えー、こう、切ってるのが分かりますかね。ここで切ってつなげてるなと。で、ここもなんか切ってつなげてるなっていうのがわかると思います。要するにですね、 だから欲しいところだけをこう抜き出してというか、えっ、ー、と、切って貼ってっていう風にやっていくだけなんですが、あのー、これですね、音楽を普段から聴いていない人は結構難しいかもしれないんですけども、まあ、頑張ってですね、日頃からこう音楽を聴くようにして、まあ、タイミングとかつかめていただければなと思うんですけど、要は、サビとか B メロとか、えっ、ー、と、A メロとか、まあ、メロディーなり展開なり変わるところがあるじゃないですか。そこを節目にしてカットして、 分からなないいようにこうににぐっていう方法になりますえっ、ー、と、例えば、まあ、この音楽、ちょっとハードめの音楽でうるさくて申し訳ないんですけどね。えっ、ー、と、まずちょっと、さらーっとどんな感じの曲か聞いてみましょうか。これは、左上にあるファイルは、何も切って貼ってしてないファイルになります。この時は、あの夜景のタイムラプスだったので、ちょっとメタリックな感じの動画作品にしようと思って、だから音楽もちょっとハードめのやつを選んでます。それでは、聞いてみましょう。 長いねで<笑>えーとこの波形を見てみれば分かるんですけどこうなんか太いところはこれ音声の波形なんですけど音声の音量レベルを表していますで細くなってるところあるじゃないですかで細くなってるところって展開違うんだなってのが分かるわけですよあ間違った、えー、そこを聞いてみましょうかこあっなだまってますねちょっとおとなしめになりました、はい うん、なるほど、なるほどと。で、もう一個細くなってるとこありますね。ここのところ。これも切りましょうか。<音声>おう、なるほど、なるほど で, で、この後また太くなるんで、盛り上がるのかな<音声>はぁ、あ、はぁはぁはぁですね。で、この後また静かになりますけど、<音声> おなるほどなるほどで終わりどうやって終わるのかがポイントなんですねあこうやって終わるのねもうちょっと前回聞きましょうかうんっていう感じですねだから終わり方はこれに合わせようという感じになりますねでこの 今聴いた音楽のこの一番後ろの部分がこれなんですよちょっとここだけ聴いてみますかミュートそうこの部分がこの左上の元音楽のほらこの部分なんですよで私はこれを要はですねこれもっと長いんですね でも、ここだけ欲しいんですよ。ですね。だから、ここまで切って、で、この指数フェードっていうのがあるんですけど、これは、あの、フェードインですね。音量がだんだん上がるっていう感じです。もしこれがないと、こう、突然、音が入る感じで、プツッとか言うんですよ。だから、えっ、ー、と、この、オーディオエフェクトオーディオトランジションだ。 クロスフェード、指数フェードっていうのがあるんですけど、これがプレミアでいうところの、えっ、ー、と、フェードイン、フェードアウトなんですね。ダヴィンチとかはもうこのままクリップでこうちょいって調整できるんですけど、プレミアの場合はこう、フエフェクトでかトランジションを入れないといけない。これなんかスーって今入りましたよね。これで音がこうパキッて入ってきた時の変な違和感っていうのがないです。 まあ、最後はもうこれで決まりですね。決まりです。はい、最後はこれで決まりです。で、えっ、ー、と、最初のやつ、頭をこう見てみましょうか。はい もともとの音楽はこのドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドの後まだ続くんですよねまた戻るんですよなんですけどちょっと長いじゃないですかうざいだからここはえちょん切ってこうドゥドゥルドゥルドゥドゥドゥ ル, ル, ルでちょん切ってえ次のこの やっっっててるるとだからも中間をもう削っちゃってるんですねはいでこの場合はあの指数フェード入ってないですけどまずトトロトトロトトロトトロっていうドラムのパターンのとこですねこここっからここってその音が減ってるじゃないですかがっつりでそのままつなげたら別に違和感なかったのでここは指数フェードを入れてないですそのオーディオトランジションを入れてないですねフェードインフェードアウト で、この後なんですけどえー、と、これもやっぱりねある程度聞いてたらちょっと飽きるんですよねで今ワンワ ン, ワンワンワンワンワンってなりましたけどこれをここでタイミング変えようと思いました何かこう突拍子もない音っていうんですかねえっ、ー、となんていうか飛び道具的な音が入ってきた時ってチェンジするポイントなんですけどえここから 別の音につなげてますえー、とこの下のところですねはいこの下のここのところですねここはどういう音楽かというとあ同じところ重ねましたね今ね同じこところ重ねましたねこれはつまりこうですね ワンワンワ ン, ワ, ンワンワンワンビーンっていうところとあこれが2回来るんですねうんでここ同じところがあったので間をもう端しょっちゃったっていう感じですねで ちょうどこう、上と下が同じ音が出るように、えー、重なるようにして、それぞれのところをフェードイン、フェードアウトして、どっちかは消えていく、どっちかはこう、入っていくっていう。ちょうどその、えー、なんですかね。入るところと消えるところを合わせてると。うんうん。だから、これ、指数フェード消してみますあ、ちょっと。へへへ。 えっ、ー、と上だけ聞いてみましょうかうんっていう感じですねで下を聞いてみましょうかはいでバタバタバタバタってあるじゃないですかだからこのバタバタバタバタがちょっと違和感があるので指数フェードを入れてフェードインさせますこっちミュート外しますねでそうするとまだまだ これでもまだ自然ですけど、ちょっと切れ目が気になるんで、こっちもフェードアウトさせます。指数フェード。うん。こうやってやると、自然ですよね。っていうような感じで、切って張ってしていくんですよ。今私はこう、減らす方向でやりましたけど、増やすこともできる。もっと長くすることもできるんですね。っていうような感じでやっていくと。 ああっていう感じですねうんこういうふうにですね編集してます毎回はいでこの気になる方はここの下にちょっとこの音はあのな何だろうなっていうふうに思ったと思うんですけどこれはですねあの環境音というか効果音というかになりますこれスウォッシュって音なんですけどねはいこういう音ですねこういうなんかそのトランジションが入った時にこういうのを入れると ちょっとなんていうか、効果音っぽく、えー、普通の音楽とは違うその音のマネジメントっていうんですかね。そういうのができるようになると。うん。まあ、気づかない場合の方がほとんどなんですけど、こういうのを入れていくと、ちょっとクオリティが上がったように感じるんでね。こういうのをやっています。ということでした。まあ、こんな感じでですね、動画作品に対して音楽を追加している。音楽を編集している。まあ、これをやれば、 自分のその表現したい動画の長さに合わせて、えー、音楽を編集、えー、作ることができるので合わせることができるので、まあ、この辺のセンスはこう使いながらね、えー、学んでいっていただければなと思います、えー、これだとですね自分の思うがままにというかある程度、えー、自分のやりたい尺に合わせて音楽を調整することができるようになりますはいそれでは、えー、と今日の動画はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー